どうもマックス鈴木です本日はこちらコンビニのおにぎり編でございます忙しい現代みんな自分の時間を 切り売りり売しておお金を稼いでおりますそんな時間を1秒でも無駄にしたくないと思ったことはありませんかいただきますユーチューバーさんの記録はかの有名な水溜りボンドのトミーさんが3秒台と、はい、僕も先ほど動画を拝見させていただきました超えれるように頑張ります はい24秒ですありがとうございました<笑>なんだよ<笑><笑>昨日、中目黒のラム肉屋さんでテレビのロケをしたんですが AD さんが多分僕の元釜でした えー、現代人は時間がないそう時間がない時の食事はエナジー10秒チャージエネルギーだがしかし10秒も時間がないというあなたに私が今からもっと早く飲む方法をお伝えしたいと思いますテーマは「感謝」です合唱 いきますありがとうございました<笑>し<笑>ホットドッグは好きですか僕は普通です <笑><笑>それでは現代人に向けたホットドッグの食べ方講座マックス木編お送りしたいと思います本日用意したのはこちら5個これをいかに無駄なくそして早く食べるかはい今からそれをお見せしたいと思います、えー、私1980年の10月27日東京都の板橋区というところに生まれまして、えー、おぎゃおぎゃとと 今まで来たわけですねはいいきます<笑><笑>いや久々だな場所を変えます<笑>久々すぎて忘れてました僕は食べるの左手でしたこれちなみに本番だとほぼほぼね飲む水っていうのはね晩般食べは使わないんですよ スタンプしちゃうんでいやーなんかこの感じ久々だなめちゃくちゃ久々なんか俺ちょっとよみがえってしよういろいろあーすっげえ久しぶりいきますこれ「用意スタート」って言ってもらってもいい Mm、hmm. はだしですごい。久々にやったね。<笑>なんかまだほとんどややかましかった<笑>本格的なやつ、えー、ちなみに昭和55年の10月27日なんですけれどもおぎゃおぎゃと生まれましたはい。 なんか緊張してきた。